プレヤきましたはい演技してはいこう演技しましたこうでなってで今度またあのいっぱいにこうちょっと処理が見えてますけどちょっと人がもう一人こう呼ぼうかなあとテーブルが考えてですねはい彼らが彼が来て彼もはいプレヤきた演技してっていうとはいこう温かも仲間がいい人みたいな声ですねあの演技してもらうみたいな。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 d。このデトロイドビカムヒューマンを1回プレイした方があのずっと ai について理解できると思いますので、ま是非あのやまだの方<笑>あ、あそうちょっと宣伝みたいになっちゃいましたけど<笑>、やってみてはいかがでしょうか。以上です。ありがとうございます。ゲーム ai の話からですねえ、はい。デトロイドブカムヒューマンがそんだけ、10冊の ai の本を読むよりも ai を知る上で価値があるんじゃないか？っていうふうにおっしゃってますね。デイビッドさんどうですか？<笑>